これ、こんなに大きいんですかカキです。カキ。カキが二個ずつ。エビフライ。これはね、珍しいんですけど。春菊。春菊も天ぷらです。で、あとはサラサラですけどもね。では、食べていきたいと思います。 いただきますうん。 もろけすぎ、ね、て口に入らないですねうん、うまい 最近ね、微細部、たくさん食べるようになりましたね。 昔は辛いもの。 食べましたね、でも最近はねやっぱちょっとあんまり寂しいでしょう。そうです とんかつさんがいましてこの大王っていのと僕にはとんかつが。 2枚ですよ。 たたんで私、んかつってましたけども普通の豚カツ1枚で十分ですね。 お前や <ス>うんうまあまい。 うしてもね、口が開けづらいんでパクッとしないのがね残念なんですよ。 you、oh. ありがとうござい うん日だまた